今回は、プランクやデッドバグを行っても、なかなか腹筋に効かない、腰が痛くなる、だけどお腹をへこませたい、そういった方におすすめな、ワンレッグレイズというのを紹介していきます。ちょっと特殊なやり方になりますので、一緒に見ながら最後までやってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なかなかへこみにくいお腹、エクササイズをしても腰が痛くなる、そういった方でもお腹がへこませることができるやり方を紹介します。 最後までご視聴ください。はい皆さんこんにちはタートルです。今回ですねたったの20秒でプランクやデッドバックなどをしても。 腰が痛くなって腹筋に効かない。だけどお腹をへこませたい。そういった方にね、おすすめなやり方になります。今回たったの20秒ですので、ぜひやり方を見ながら一緒に行ってもらえたらと思います。そして腹筋に効かない腰や首が痛くなる場合、まずエクササイズを行う前に動かすということが大切です。まず首と腰。 そこもしっかり使うことで今回のたったの20秒ワンレックレイズがよりお腹に効かすことができますので合わせて3種目一緒にやってもらえたらと思いますまずは首からいきますとっても簡単です背筋を正してただ下を向いて10秒キープ一緒にいきましょう123456789 はい今度は上向きます肩の力を抜いて10秒 12345678910OK です下向くこと多いと思いますけども上向くことはあんまりないですよねこれでしっかり腹筋の時に首が痛くなりにくいですそして今度は腰四つん這いの状態でキャットバックをします 腰を反る腰を丸める腰を丸めるときに肩甲骨を出さないよう腰だけ出しますこれを10秒まず腰を反る方からいきます1234お尻を上げて678910はい今度はしっかりお尻を締めて腰を丸めます おへその穴をできるだけ前に向けます10秒12345678910今の2つでエクササイズの際に痛みを生じることが軽減されます今度はエクササイズをやっていきます20秒やり方を説明しますお腹をへこませるためには 腹横筋を使わなければいけないので10秒間息を吐き続けてください息を太く吐くとすぐなくなってしまうので口を尖らせてふーという感じで10秒間息を吐きます今回は腹筋に効かしやすくするために片手で肩のすねを持ちますこれですねを持ったまま上体を起こします反対の足は伸ばして 反対の手も伸ばしておきます。こういう感じです。これでお腹をどんどんへこませながら10秒間息を吐いてください。背中が落ちないようにちゃんとすねを抱えて腰だけつける感じです。これを10秒間いきます。息吐きましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、 十。反対いきます。スタート。一。二。お腹をどんどんへこませます。五。六。七。八。九十。お疲れ様でした。今の二十秒間。片足十秒ずつ行いましたけれども。お腹をとにかくへこませる。そして上体をしっかり起こす。 息をしっかり吐くこの3つができればちゃんと10秒でお腹がへこんでくれますそして足を抱えてますからしっかり腰が丸くなってお腹に力入ったままをキープしやすいのでより腹筋に効かせやすくなります普通のプランクやデッドバッグ腹筋などをしても背中が丸くならない腹筋に効いてる感じがしないそういった方は今回の方がおすすめです そしてお腹をへこませるポイントとしては普通の腹筋というのは起きる戻るそれを繰り返すので戻った時に力が抜けてしまいますですが今回のはお腹に力が入ったままをキープしますのでより時間が短くてお腹に効かすことができますお腹が気になる方とってもおすすめですワンレッグレイズぜひやってみてくださいやってみた方勉強になった方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします 各種 SNS もやっておりますので説明欄からよかったらフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました。